聞いたんです今回はガンダムマーク2制作のパート33になりますそれではご覧ください今回からはこのパーツをやっていきますデザインはこんな感じにしようと思います 全体にヤスリをかけて筋彫りの準備をしていきます筋彫りが通る箇所のモールドを瞬着で埋めておきます それでは、筋盛りしていきます。 ここは段落ちを作っていきます。 こっちは片側 C 面にしていきます。こっちはガウオツです。ここには長方形モールドを入れます。 の TG モールドは埋めてしまいます続いて丸モールドをやっていきます。 バリを取って傷の処理をしていきますそれではプラチップをつけていきます。 高さを整えてマイナスモールドを追加します。 最後の丸モールドにはこの字のモールドを追加していきます最後にこれなんですが上に付くパーツが少し右に寄っているので真ん中に来るように調整していきますどうやら この接続ピンがずれているみたいなので右側を少し削ってずらせるようにしていこうと思いますここはヤスリで削ると他の場所を傷つけるかピンを均等に削れない恐れがあったのでデザインナイフで根元からカンナがけして削っていますできたのがこちらです。 これが、元の状態。これで、真ん中に来た状態です。これで、このパーツも出来上がり、こんな感じになりました。 次にこのパーツですが特に筋彫りなどを追加することもないと思いこのまま全体にヤスリをかけて引けもなかったのでこれで完成になりますいかがだったでしょうか今週の動画はここまでになります